ジャンくん、はいはいはい、パンちゃんはおはようおはようジャンくんパンちゃんおはようございます。今日も元気で頑張りましょう。ジャンくんパンちゃん、ジャンくんはまたトイレ行きます。 元気で頑張りましょうって言ってんのにぽんちゃん頑張ろねぽちょっと頑張ろうね早く治そう早くって言ったってもうだいぶ長いことなってるけど、うん、なんとか治るように頑張りましょう、うん、じゃんくんじゃんくんじゃんくんお耳がじゃんくんこっち向いてるよ聞いてるよゃん。 ショートムービー撮ろうかな何にもしてないけどこのところ毎日ショートムービーを作ってアップしてて分かったんだけど何かを始めたから撮ったんじゃ遅いんじゃ<笑>何もしていない時から撮り始めるんじゃあお耳が純君 ちずっと聞いてるのか<笑>っちのお話これじゃあショートムービーになりまへんがなただのイカ耳イカ耳とはちょっと違うよね話聞いてんよねえねやんくんんちゃんの顔、映ってないよそしたらですね本ちゃんで行ってみましょうか本ちゃん ぽ<笑>んちゃん、ふてくされてる顔になってる。ぽんちゃん。ぽンン、ね、ん, ポン ち, ゃんポンちゃん。笑って。笑, 笑ってって。ぽんちゃん。私は笑わないわよ。面白いことしてくれないと笑わないわよ。そうなんすか。